皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第8回。テーマは数学問題最大公約数です。では、行きましょう。まず、モジュールの計算についてお話ししたい。モジュールのアリティメティクについてお話ししたい。モジュールアリティメティクがまあ大きな数字で使うにはすごく便利です。 あの一部の課題が、あの実際の最初の結果があの小さいくなりますね。モジュール N に小さいになりますので、があと、まあ、途中の計算の数値がと大きいんです。その時だと、なんかモジュールを使うと、まあ、その、小さい数字、小さい整数の世界でと生きることができます。皆さんがクで後方から覚えてるかと思いますが、 あの、a プラス b モジュール n はイコール a モジュール n プラス b モジュール n プラス n モジュール n ですね。で、a かける b モジュール n は a かモジュール n かける b かモジュール n かける n ですね。最後は a の p 乗モジュール n が a の p 乗割りにかける a モジュール n かける a の p 乗でまたってことですね。プラスかける a の p モ,、えー、とモジュール2のモジュール n これはかんかん早く、えっ、ー、と、 モジュールの解除すること計算ができますこのまあ、この3つの計算方法を使うと、まあ、いろいろなあのモジュール、モジュール、あるいは数学の、えっと、計算ができます。で、まあ、早速と例の問題を見てみましょう。例えば、入力が大きなと2分数字ですね。なんか、微分の100桁まで描きます。で、その数字がと131071。 に割れるかどうかをテストすることが必要。なお、131071は素数です。ですね。まあ、あの、普通に、えっと、ビグナムのライブラリー、Java だとビグナムライブラリーとか Python だと、えっと、まあ、これは簡単に計算ができますが、これなしで計算するかどうかとすると、あの、まあ、前のモジュール、っと、モジュールリティマティクでえっと計算することができます。それはなぜかというと、あの、一桁ずつで、 ああとまあ n 解除して、n の、そので、それで、なんかその n の、あとその一三一ゼロ七一に終わるモジュールすることができます。では、あと、モジュールのインバースについてをもう少し話したいと思います。a のモジュールインバースかというと、a のマイナス一乗ですね。つまり、a かける a マイナス一乗はえっと、イクワル一モデル n。 これはどうやってえっ、ー、とまあ探すことができますか ?n が、えー、と素数の場合だと b マイナス b のインバースが b の n マイナス2乗モデル n ですね。b n はえっ、ー、と素数じゃなければ n と b の、えー、と最大公約数が1での場合だと b マイナス1イクワル b の φ n マイナス1 phi n が、えー、と n の 素,、えー、と素因数回数ですね。素因数の数ですね。それマイナス1。ただし、まあ、もちろん、n と b の、えー、と公約数が1じゃなければ、1より大きければ、n と b が n に対しては、モジュールインベースが存在しないということになります。で、これをどうやって計算これはね、あの、 の A、B の割り、モジュールの割り算を計算する必要とき、計算する必要ときがあります。ですね。それを、なんか、これは早く GCD で計算することができます。ですので、少し GCD についてお話ししましょう。まあ、皆さん、GCD、なんか、エオクリド法の話ですね。エオクリド法は多分皆さん知っていると思いますが、エオクリド法でえーと最大公約数を計算することができます。 最大公約数が、えっとまあ、最大 D, あ、えっと、D 割り、えっと、A が D, を, あと D は A を割ることができますし、B も D も B も割ることができます。ですね。それは実施 DAB となります。で、まあ、よくクリル方は皆さんができ知っていると思いますが、あのー、O of log A がと A と B の最大公約数を計算すること なお、エオクリート法だけじゃなくて、そのエクステンデドエオクリート法。まあ、たまにデプバライザーという名前もついてます。エクステンデドエオクリート法が、まあ、あとエオクリート法と同じく最大クラックスを計算することができますが、それだけじゃなくて、X0 と Y0 も計算することができます。X0 と Y0 って何かというと、A×X0 プラス B×Y0 イクアル D をなんか計算してくれる。 ね、d は最大公約数。A と B が、えーとまあ、入力。で、X0 と Y0 が e x t e n d e d クリ c ド e d の, あの追加のあと出力数字となります。まあ、早速、プログラミングでいくと、まあ、こんな感じですね。と入力は A と B と、で、とと X と Y のとアドレスです。で、まず、あの、あの上規、えっ、ー、と、まあ、その、添付、 の変数 xx と yy。xx は0で開始して yy が1で開始する。ですね。で、えっ、ー、と、これはまあ、あの、この2行はね、まあ、この2行がえっと、エクリード法に近いんですね。だけど、えっ、ー、と、ま、この2行がえっと、xy を計算する、ことします。で、これで a を開始して、これで a が実施時になります。 で、X と Y のアド レ,、えっと、アドレスには、その X0 と Y0 が入っています。これはぜひ実装して、えっと、いろいろな数字で試してみてください。なんで、えっと、エクステンダージシが役に立つかというと、あの、まあ、最悪、なんか、その最大公約数のとても重要な特徴が、D が最悪公約数であれば、D が すべてと A と B の linear combination つまり、あの、成形組み合わせを割ることができます。つまり、あの、AX、どの A と X でも、AXBY、どの A、どの XY、どの XY でも AXBY イコール C であれば、あの、えっと、D は C を割ることができます。ですね。そうすると、えっ、ー、と、Dio Fantine Equation ですね。 x, a プラス y, y, b の c.a と b と c がしていると x, y と c 体だとこれはディオファ a t イ m エクエーションとって言いますのでこのエ x ステン d e d gcd はディオファ a t イ m エクエーションのえっ、ー、のソリューションを計算することができます。まず d 割り c は false であればあのソリューションがないですね、えー、と整数のソリューションがない。でも d 割り c が true であれば では、無限 の, のソリューションがあります。ですね、最初のソリューションは xy、x0、y0 が GCD です。でも、無限 の,、まあのソリューションがあるので、たまに、x、よくですね、x か y か-、マイナス損 の, の数値ですので、あのまあ、この反復で、 えっ、ー、と、他の x と y ロを計算することができます。xn が x ロプラス bd×n。で、xy が x、えっ、ー、と、yn が y ロマイナス a 割り d の n。で、n が、えっ、ー、と、ま、あ整数です。だから n が1とか n が2とか n が3とかで計算して、あの、制限が守る xn、yn を計算することができます。 ま、あ例えばね、なんか、あと、課題の例を挙げると、えっと、この、カンディ X とカンディ Y、なんか、ア飴 X とア飴 Y があって、例えば X はチョコレートアメで、Y がイチゴメです。で、X 飴が、えっと、チョコレートアメのコストが25円。で、えっと、ま、あチュールとか、チョコ チ, ョコチョコのチュールがえっと25円。 で、えっと、一号のチロルが、えっと、十八円ですね。で、えっと、八百三十九円が持てる場合だと、どれぐらい買うことができるか、ですね。まあ、これを解くためには、まず、えっと、まあ、最大公約数を計算します。で、まあ、あと、X、あのコストが、えっと、D が一ですので、一は八九えっと、八百三十九を割れることができますので、えっと、まあ、 ソリューションがあるってしてます。ですね。あの、まあ、2 5 ×ス5プラス 18×7 イコール1。じゃあ、これは続きます。では、あと、この整数の、えっと、両方が C 割り D にかけます。2 5 ×る5 × 8 3 9プラス 18×7×839 これは800、イクワル839です。まあ、マイナス、なんか、あの、お菓子を売ることができないので、買うだけですので、n が、えっ、ー、と、大きくして、小さくして、えっ、ー、と、そ、あと、正しい xn と yn を、あと、反復で、えー、探します。それを探すと、n が234、えー、と の, の時だと、15かける 20号 ×17 プラス 18×23 が839円。つまり839円で20号のチョコカンディと18の1号カンディを買うことができます。ですね。まあ、これのような課題が今回もありますので、ぜひ試してみてください。 まあ、最後は、えっと、最初言った通りに、モジュールのインバースをエクステンデド GCD で計算します。前、まあ、と同じ考え方です。知りたいのは、えっと、b×x イクアル1モジュール n ですね。それを xy って考えると、えっと、bx イクアル1プラス ny ですね。あの、bx プラス1プラス ny っていう意味です。bx が n × y まあ、2ny ですね。プラス1となります。 で、これをちょっと、あの、移動すると、bx-ny イコール1。で、i が、えっと、どの数字でもありえます。ですので、これをエクステンド施時に入ると、えっと、b と x を、まあ、x があると b をかけること、えっと、見つかることができます。すみません。b があると x を見つかることができます。ですね。あと、まずは、ま、このモードが、えっと、あって、で、モードインベースが b と m ですね。b と n。この m は n ですね。 で、えっ、ー、と、まず d を見つけて、で、えっ、ー、と、d が1でなければ、あと、マイナス一になります。で、d が一であれば、えっ、ー、と、ヘッタンモードへだけできるんです。はい、皆さん、えっと、これが、えっと、これ、えっと、動画の終わりです。ぜひ、えっと、今回の、えっと最大公約数の 問題を解けてみてください。